お は, おはようございます。今日はですね、赤松。赤松。はい、先日あの土浦 の, の、展示会行ってきまして。ええ、先日ですね、えっ、ー、と土浦の、えっ、ー、と展示会に初めて行ってきましてですね。とまあ非常にレベルの高い展示会だったんですけど、ここの即売会でですね、これを見つけてきました。じゃーん。もう赤松のほぼね、もう出来上がってる古着ですよね。古さも来て、えっ、ー、いい木だと思いますけど、これと、あとね、これですね。 この古い、ね、うん面白いですよね。うん。で私がこれ買ったら、お昼間さん買った木売ってくれって言われたってやつ<笑>これなんですけど。買った木売ってくれっておかしい、ね、の話。おかしいまだ私のことを知ってで<笑>私が買ったから買いたいのか。あのこの木が安かったから安かったんですよこれ。安かったんだ。ん言えないですけど。<笑>で相当安い、ね。いや相当安いですよね。<笑>まあどっちを作ろうかなっていうのがあるんですけど、つ、は、ぎ、い、ってこっちは簡単形見えてるんで。はい でこっち難しいんですね。あえて難しい方にチャレンジしようかな。前、はいまあえー、浜野会長も岡本太郎がヨーロッパ行った時にあえて難しいやつをチャレンジするんだということを言われてたんで、はい、あえてこっちを今日はやってみたいと思います。で多分この作者の方はこら辺を正面に作ってたんじゃないかな。こら辺とかね、こら辺まあ、少し。 ここここの辺辺辺がが見えて、て、頭にしら場ね、ちょっとどうしようかなっていうのはあったんだと思うんですけど、うんうんまあ、流れはこっちにしてという作り方だと思うんですけどここのねちょっと気になるのがここの幹がベローンとこう後ろにこう返ってるような感じが見えますかね、えーうん、でまあそれをねこの間で隠してるってこれは一つのテクニックでこれはこれでいいんですけどいかにもこの2つが分離しちゃってるっていうのがちょっと気になってて、うんうん、この木のいいところどこだろうってずっとこう。 回して見た時にです、ね、で幹の動きとしてはこの辺が非常に面白いんですよね。うん、でここもシャリが入ってるで、まあ、曲がね少しうっすらと入ってるしなんとか流みたいなやつがこうもろに 見, 見えてくるわけですよね。そ う, で す,、ねえー、そうすると幹を見せたいんだけどもじゃあこれどうしようかっていうことを考えた時にこれれつでで作なないかっってちょっと思うわけですね。<笑>それとねここら辺がねまた面白いんです。この鋭 角, 鋭角に上がっていってて、い くねくねっていうこの変化がすごくこの辺がよくできてて、えー、なんでこからこの辺ですかねこの辺を正面にしてこれ一本で作ろうかなとこれ取っちゃうという<笑>ことをしてみようかなとつまりここだけ残して残りをなくす、ね、なくなくしちゃうっていうこれ取っちゃうとかあってもう作者の方はごめんなさいなごめんなさいですよ<笑>もうごめんなさい<笑>もうでもね動画見てる方いらっしゃって 途中の中結構ご覧になってるってことだったん で, ああでこれ盆栽球さんのそこで心痛いんですけどただ、まあ、この木としてはねすごくよくなるんじゃないかなっていうんで確かに、えー、と幹の流れはもう確実にこっちの方が確実にここの足元もいいんですよ、はい、でこの流れでかいってこの上の返しも良くて、うん、でここの変化も面白いと そ,、ね面白いうん、そうするとちょっとこれが頭の方にグーッと逆に上上がってきてでこれを差し枝としてお下ろし て, ろして、まああこれ辺で裏枝作っていくのかな もう大体今はもうぼんやりとしたそういうイメージの構想です ね, ですね一応構想は練りますその上で、えー、思い切って剪定しようかなちょっとねこれねじってとかっていうのも考えたんですこれねじってこっちに持っていくとかっていうのもないことはないんですけどちょっと遠いんですよ ね, 枝 も, 多いすね枝も多いですねちょっと文人って考えると、うん、でここも太り始めてますからねということなんでまあここを思い切って切っちゃって なるほど。やってみようかなと。どうね、昼間リフですけ、ね、<笑><間流><笑>ど。どまあね、あの別に今日テってっていうよりは本当にこの今日を良くするためにはかなと思いますね。<笑>じゃあ早速行きましょうか、はい。ごめんなさい。ごめんなさい。<笑>大衆態<で>。大<笑>失作った方ごめんなさいで茨城の方からああとか声が聞こえそうな気がします。<笑>いきます。テン。はい。行きました。こっちらこっちらが多い。<笑> 刺しますかこれ<笑>これ刺したらいい気になりますこれ ね, ねでここは少しこの辺でこれは、ね、なかなかでもこうできないっすよねまあねまあこういうだからあの発想があるんだよっていうことを分かってもらえばいいと思いますね、うん、僕はパッと見すぐそれ考え出なかったんでああいや私もそうですよパッと出たわけじゃないんですけどいい今日今日今日来て今日来 て, 今日来て<笑>朝 ぐるっと見た時あっこういうのも先端ちょっとこうよくねこう 十, 十字に切ってとかねで自然に見せ る, 見せるでむいていく。 新を作ってる途中ですが、はいえー、この昼間さんの着用する<笑>す<笑>エプロ ン, プロン現在販売中ですので、はい、皆様ぜひこれを着て冬の作業、はい、春の植え替えと楽しんでいただければと思います、はい。丈夫でね、おしゃれですよね。はい、この雰囲気が結構ね、しっかりした生地なんで、うんまあ、ちょっと値段が高いなと思う人もいると思うんですけど。うん エプロンデニムのエプロン大体高いんで。そうですね。<笑>でもニーズがいっぱいあったわけですよね。ニーズがまあいっぱいあの実際会う人から作ってくださいってい声があったんで作ったんですけど。はい、えー。ちょっと作りすぎたかもしれない、ね。<笑>まあでも早く先着っていうことね。そうです ね, ね。まあ言ってもそんなに数ないんで。あ, あなるほど、はい。まあいつでも早めに。早めに。よろいただければれ。ご購入ください。はい。宣伝終わり。宣伝終わり。<笑>はい それは鳥だよ、ね、鳥で、ああ、取っちゃったの。取っちゃいあーいいゃいあー、もったいない。ああ、もったいない。それ取った。取れなす。取れますか、ね<笑>ね。あったわ、なんかすごくいいな。い、う、や、ん、あそれはね、全体のバランスなんですよね。えー、細い木でしょ、うん、細い木でこんなでかいのくっつけておくとさ。なるほどね。昔、こっつからね、見やすいですもんね。この中、一応、お墨付きの。お墨付きの、良かったです。 あれなんて言われちゃったね、うん、これでコメント欄であれはどうのこうの言われてもえ、そうですねのの浜そうですね、大丈夫ですねこれあの縁一応こんなふうに作りましたけどカットパスタですねカットパスタをこの、はい、一応です、はい、一応保護しておくということでヤニが吹くからまあそうですね保 護, 保護ですねまあ冬場なんでいらないんですけど、まあね、焼け込んでいくっていうのを少し抑えたいということで、うん、いやにはこの時期は出ないんじゃないかな、うん はいこんな感じでとりあえず正面こっちかそうですねで構想としては針金をかけてこれがねちょっとこれ後ろに反らしてこっちからいくかこれを少し後ろに反らしながらここをひっつけてまあ極力ここはやっぱりくっつけてですねいつものこれができればいいところがこうな後ろ行っちゃってるんでできれば起こしたいんですね下に出したいみたいなうん下ではなくてちらっと見せたいだからこれを上げれば見えるかもしれないんですけど、まあ、それには ここをこう伸ばさなきゃいけないしう、ねうん、ちょっと難しいんでうんとどこまで見えるかわかんないですけどとりあえず寄せて こ, この枝を上にグッと上げていけば少しここはこう見えてくるかなって思いますんで、はい、これが刺し枝そうですね刺し枝ですねでちょっと枯れた枝があるんであと掃除しちゃいましょうか、はいまあ、でも古い古い木ですよねこの形で、えー、だったらあーってなるじゃないですか 効があるかどうかって。うん、そうですね。まあ、でも買っただけなかったわけですね。ないないないです。マチもないです。前も言った、ここだけで買ったわけですよね。<笑>だけど見たらあれってこっちもあってこっちもあるって。なるほど。うん。だからこれ欲しいって言ってた方もね、これ仮に買ったらこんなことしたのかなっていうのがありますね。まあまあこれが正解かどうかわかんないですけどね。いやーでもあの一つの正解の形、うん、そうそうそうっていうことですね。うんうん、よく言う私は。 こう考えて、こうしましたと、うん、木の一番いいところをどう見せるか。そ, そうそう、考え方で す,、ね、ですね、そうですね。こんなに文人、ばっかりやってるチャンネルないですよね、本当にチャンネル。そうですね、やっぱり赤松文人に戻ったっていう<笑><笑>豆て、豆とかやってたけど、いや、だからいろいろ。 あの楽しみ方っていいしあの前に言ったかもしれないですけど木によよって作り方が違うんですよね、うん、商品の場合はやっぱりそれギュッとね枝葉も残して正面なんかもねこう枝をたくさん残して作るんですけどそこら辺はね木の大きさによっても違いがあるんだよっていうのも一つね、うん、勉強になると思うんで赤松と黒松でもね黒松は結構がっちり作ることが多いそうですねそうですね赤松はもう細いから分菌が多いと、うんうん、分菌やってみようかなって言ってでまた黒松好きな人がね黒松の分菌やったりするんだけど クロマツはちょっと太りやすいから難しいですよっていうのもまたやってながらね、えー、学ぶでしょうしうんできるだけこれ見せるためにもちょっとこれ針金かけてちょっと肌あの少し取れちゃうかもしれませんけどこれ一応 水, 水入れておきましょうか で, <笑>え刺せないですすよ<笑>クヨクヨのためにあのサイズのさしきついたら革命じゃないですかね。 これだけどいいですよねこの2本かけて、はい、こっちの枝とこっちの枝にかけましょうか、うん、これ2本でもちょっと遅いかもしれないですけど16番かな、はい、こっちの枝がね16番ぐらいでいいと思うんで、はい、長さはかける距離の 1.5 倍で点五 倍, 倍だとちょっと長いんですけどね一応点五倍と、うん、足りなかったら大変ですねそうですね こう起こしたい、起こしたい。はい、時計、じゃあ時計回りで。起これ、いいかな。はい、行うん。と、うん、この辺はあんまり背中、うんぬんっていうよりは。うん、とりあえずかかってればいいんで。ちょっと起こす。ええ、そうですねす。うん。だから気をつけるのは、ここは曲げるわけじゃないんで。背中にかけるうんぬんではなくて。 むしろピッチを少し広めにやった方があが起こすときは力が入るのでこう起こし目ていうことをちょっと意識しながら起こし目ってごめんなさい、角度をですね。でここら辺になってくるとここら辺に照準を合わせるわけですよね。はいはい、そうすると今度逆にピッチが少し短くなってここら辺行ってここら辺行くなぁと、うん、いうことを少し予測するわけですね。あ、違う、回回回っっったち<笑>ちゃうか1で行っちゃか っすごめんなさい、ごめんなさい。<笑>えっと、ここからはですね、はい。え、ここに行くと、狭すぎちゃうんで。あなるほどここから一発でここまで行っちゃいますね。頑張りましたはい、はい。ここら辺から、だんだんこう、背中をね、少し意識して。背中に当たる。そうです ね, ね。そうですね。で、一番肝心なのは、ここに入ってくるってことなんで、うん、これで、ここに行って。 この辺を通って、うん、この辺に入っていくなと。で、ちょっと両方にかけますね。二本目はこっち来るように。なるほど。はい。これは、じの部分だと割合が。割りやすいからですね。そうですね。次のやつが、この先端、先先先に入ってくるんで、次の針金ってのは今度こっちの上に入ってくるんで。でね、えあの、こっちはあえて下に行きました。本当はね、芯先にかけるんですけど。次の針金かとか考えると。 次の針針金金が巻いた針金の下に来るとしちゃ う, んで、ね、そうですね次は針金が こ, この針金の上 に, 上に先一個 先, 一歩 先, 一, 歩先一歩先に行くようにとい う,、はいはい、ということを考えてですね重なる と, ちょっと見栄えが悪いということですそうですねい こ, です、はい、ここはあえてこっち側に一回いきますと、はい、見た目はよくないですけどねあのここを保護するためにはこっちの方がいいかなって感じですね、はい やっぱり女性の方には16番は無理だなょっと私でも結構きついぐらいなんでアルミ線だともっと太くなると、ね、太くなりますねとか ううん、いやいやいやもっともっ と, もっと 3, 3? 3以上じゃないですか32 本, 本とかいっちゃうんじゃないですかね昨日ちょうどそのアカデミーでやってたんですけど、はい、アルミ線は幹の半分2分の1っていうふうに教科書しましたねへ、えー、銅, 銅線は3分の1じゃないですか、はいえー、だからまあセンチぐらいあるから5ミリぐらいってことは2 5 2ミリってことですねうこうねこれ古いんでこういなこの時期は。 うん、もう本来はね赤松はちょっと厳しいパキッと行きやすい行きやすいということですね入間さんは6月が粘りが、うん、割と好きですね、はいうん、じゃあほに90度曲げるとかいうのは6月にす、ねえー、そうすそうですねいいよこういうの一つ一つがね危ないんですよ結構はいとりあえず勝ち直しましたけどちょっとかっこ悪いところあるんでちょっと修正します、うん、ちょっと行きましょうじゃあえー、とここら辺はやっぱり背中にして少し後ろに ちょっとと曲げていくといううんくか<笑>、うん、ちょっとだいぶ起きてきたかな。 少しこう、多分起きてきたと思います。はい、それで、一旦これをつけると。ね、こ結ぶ感じですか。そうですね。あと引っ張りますね、針金で。はい、これ辺を利用して。はい、これ辺です ね, 針金のですねこ。これですね、隙間ですね。はい、これを利用して。これも細くていいです。二十二番とか。二、は、十、い、番とかの針金ですね。で、えー、ここは一応ゴムを当てて。はい。はい ちょっと短かったかないあれよくなったですね。<笑>最近はやっぱ お手軽盆栽が多かそのあうでもね40分の心拍動画が、ええ、あれはね私自分で言うのもあれですけどあの動画撮ってて、うん、すごく参考になるのと、うん、結構遊んでるのと、うん、<笑>あって い, い, いい塩梅 い, い塩梅があって<笑>あの心拍は結構いろんなことをあの、ね、伝えてるつもりなんであのよく見ていただけるとあこれねやっぱり後ろ行っちゃった引っ張ったんでここが。 うん、ちょっとねこうなるともう起こすの 無, 無理なんでもう今度はもうこれとこれで今度逆に引っ張っていってじゃあも う, もうくっつけちゃうって話ですねここまで来たら、うん、<笑>どういう理由 か, <笑>う い, う理由か<笑>いやいやもうどうせここ完璧になな完璧に見せられないんだったらもう、えー、くっつけちゃえ っ, って話ですねどんどんゃいまさんらしくなる、ねね、んですよねねね、こここ、ね、こうなですどししても一応気にがらね ここはい。ゴヨさんが山奥とかでこういうのずっと作り続けてたら、<笑>あそこに面白い職人さんいるんだよってなるでしょう、ね。<笑>なるですよね。全部やってに負けちゃうんだよみたいなそ。そう、なんか負けちゃうんだよ。負けちゃう、ね。そ<笑>うそうそうそうそう。おかしないんだよねあの人の絵ね。なんで。すね高松ばっかね、流行りじゃないのに高松ばっかり作って、ね、そうそうそうみんなゴヨ松とか黒松やってんのに、一人でけ高松やってんの。高<笑>松<も>。<笑>それで、もうほぼほぼ。つきましたね。っついたということですね。 そしたら今度はこれを起こしていくってことですね、うんはい、こことここら辺で引っ張っていきたいんですねもっと上でもいいんだけどなそうするねここに負担がかかってくんないなまあいいやちょっとやりましょうまあ、こういう隙間を利用してですね隙間下手だから隙間があるんだけどこれ針金同士だったらあのゴムチューブはいらないんでど ん, どんどんどんどん縛ってあげていく危険な作業ですね あれですよねあのコメント欄で「昼間誰だ?」って結構ありますよね「<笑><笑>こいつ誰だ?」みたいなあとありましたね「アイライミスター昼間川崎あのロングヘアとドチャップス」とかいう<笑><笑><笑>かんちゃんだっていうて「昼田かんたくんです」ってもうねえ、ね、世界なそうもうそのうち話できなくなっちゃう、ね、本当に10年後、うん、20年後盆栽会を牽引する男だとね です よ,、ね、すよね。我々も思ってますよ。まあ、センスは本当にね、素晴らしいんで。ちょっと上げたいな、ちょっと上げたい な, たいな、うん、上げたいですね。こうぐーっと。いいとこが見える。うん、なんかね、ちょっと今危険なのは、ここに針金が入ってないですね。なんで、割れるとすると、ここら辺なんで、それを気をつけながら、上に上げていくってことですね。割れたら止めると。割れたら止めるですね。まで。で、慌てないということですね。戻すと枯れますはい、そうですね。 こっちが枯れて戻すと今度またこっちも枯れてアウトだっていうことですねあでもいいかなこれ以上ねこれこれ引っ張っちゃうとここ幹消えちゃうんで と, とりあえずここまでにして針金を利用して上に上げましょうかこれをちょっと今これで取っといてもらって、はい、起こしながらむしろこっちに行きますね今度離す方向に。 りしまた、ね。これは元から曲げた方がいいですね。 い<笑><笑>いつも見てまますす あ, ありがとうございますあ、ま、たさんの顔たたいいなっあさん、さん今持 ち, きちゃっゃでちきに<笑>、はい、<笑>細かい針金をいて分ね18番でいいと思うんですけど、はい、ここを上げるためにこうのトっとこう全部見えちゃってるんで、はい、これの頭をこうみんな下げて、はい、さっき言ったこの枝はこの幹を見せるように下げて、はい、ですね大体んとなくこう形はもう見えてきた ですね、はい下からですかね一応これはこっちにかけてあげるような感じでこれどっちにかけようかって言った時にこれが太いんでこっちにかけたがるんですけどそうするとこれどうするのこれとこれあと2本残ってるんでまあ必要最小限の針金でやろうとするとこっちが 1本、こっちが2本と考えるとこれにかけてそうすると今度次にこれとこれでかけられるとこれはだからこれですよねああそうそうそうそうそうこれとこれが掛 か, かってあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうですね。なるほど。うそうねこっちそうそうそうそうそうそうそうそこれうこれそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそううそうそうそうう こんな棚っぽく作ったところですね。はい、はい、これはちょっと弱いんで、かけないです。はい、はい、であとは上の方をかけてみますね。はい、ああ、これで裏枝っぽいのもできてきたな、ここで。では、だいぶいい感じにしますね、うん。自分で言うのも変ですけど、もういいかな、この辺で。さあ、あいい金が出ました。いい金が出ました。さあ、ここから。何分かかるか。ここか何分かかるか。 <笑>あ、じゃあ、ちょっと待ってね<笑>。見た目はちょっと気になるんで、これ、閉じるところはちょっと、まあいいか。いつもそうなんですね。見度目のいいかが出ました、出ました。さあ、完成しました。完成した、本当に。え、完成しました。<笑>早いですね、今日。まあまあまあまあ、いい、まあまあいい出来だと思います。まあまあいい出来というよりは。まあ、まあいいりは僕から言わせてもらうと、ええ、や、やっぱ天才だなって思います。それほどい、行<笑><笑><笑>きますよ。はい。 じゃんじゃんどうでしょうそれっぽく見えてるよいやめちゃくちゃいいですよとりあえずねまだ針金とかこれなんかかけてないんですけど、はい、まあもうかけなくていいやつはかけなくていいかなと一応裏枝がここでちょっとあるんでる、ね、一箇所だけと悩んだのはこの枝とこの枝とここに3つあるんですねこの枝とここが芯になるところですねそれにこれがあったんですね こ, この枝これ3つ出てるんですね えー、これはねちょっとどう抜芯だから絶対抜けない、はい、でここは、えー、とこの位置でこういって非常にいい枝なんでこれも、ね、これも抜けない抜くとすると真ん中なんですけど、はい、ここがねあ、えー、と上がここがガランドになっちゃうんですね、えー、なんでとりあえずこの辺の間を埋める意味で そ, れ残ってるあそうですねちょっと針金いい、えー、加減にかけてはい、はい、ということでかけましたけども。 まあ頭のまあボリュームというか、うん、そうですね。穴埋めというか、ここえ、これ辺のてっぺんハげみたいになっちゃってるところですね、うん。ここをちょっと埋めてあげるということで、なるほど。えー、少しこんな風にねじりましたけどこれダメだ、うまくいかない。崩れなくなるかもしれない。うん、そうですね。他の枝で代用できればやわてなくなるかなって気がしますけど一応つけましたっていうことで、うん、うん、でもなんかいやもうめちゃくちゃ大き く, いい大きく見えますよね。 大大ききく見えるというか、うん、この大きさにしてね僕これ1万円で売ってたら買おうかもしれない。本当うん、いやだけどこれでねこの一番いいとこやっぱり見せられたっていうとこですよね。ここちょっとあ用語剤ほん当はねかけるといいんですけどつけるといいんですけどなんとか理由ができて。なんとか理由です ね, ねちょっと なんか気品のあるような。そうですね。ねあの盆栽美術館の展示できそうなう。<笑><笑>そんなことない。やっぱ最初の状態だと。ま、う、あ、ん、数千円で売ってたじゃないですか。そうそうそうそう そ, うそれじゃ買わなかったかもしれないけど、うん、この状態をやっぱ見ちゃうと。そうですね。一万円でも安いなと思っちゃうかもしれない、まあれ。そうですね。なんかね、これとこの挿し枝の感じがおしゃれなんですよ。うん、なんとなく自分で言うのは変ですけど。幹キのね、うん。味も出てる。うん ジ出てこの枝が少しまあちょっとかかるんですけどね、うん、少しかかってもいいかなぐらいですねこの幹はね大きく見えると思います ね,、はあ、ねはいでそれでまたこうちっちゃいね、えー、鉢に植えるとそうですね、うん、また鉢かうしゃれたシュンとした感じの、うん、スっていう感じのね男の木なんですけどねなんか着物を着た女性みたいなイメージのなるほど<笑>よく分かんないけどいやでもな ん, となんとなくわかる、ね、ない何となくねこれちょっとなんかいいなって感じの 6ちち、ねうんいいねね、を言うならば。 うん、幹がもうちょっっっっと細細かかたたら、ら、まあ、一回りて感じで す, かそうです、ね、合ってますか僕あってでねよかった点はここら辺が見せられたっていうことと。 ここはね、また鋭角にギュッと縛ってなったんですけど、まあ、唯一は こ, ここですよねこっちから見た方がいいか、うん、ここのね本当は鋭角さは本当はもっと見せたかったんだけど、はい、ど, どうですかね少し見えますかねこう曲がってるところっていうかねうまあ上ツけでちょっと起こしたりとか起こしたりとかですかねこんな感じですかね、うんうん、ここそのものは見えないんだけどこう下がって上に上がる感じは分かると思うんで、うん、まあ幸いあとこれ辺にねうこう曲がついてたんで。 んな感じですかね。ちょっと前回の心拍に続き続き会心のああいやいやいやそうそう、ね、いやい や, いや<笑><笑>将来ねだからやっぱりこれまだやっぱり課題があって、はい、今言ったこう見せたいところをねここをもうちょっと寄せ て,、はいここ寄せてはい、少しこれがこうこちら側へ ね, ね下従えこうなるような感じになってくるともうもっともっと自覚が上がるってことです ね, ねまあ第一弾としてはこんなところでどうでしょうかということで。 午前中のひと時をひとき午前中でだって1時間半ぐらいで す, そうですね。しかもその間ね視聴者の方がスとッフも食べてるお相手して<笑>ということで出来上がりましたき、うん、さんがトイレ行ってる間に針、はいはい、をかけましたあなるほど、はいはいはい、助かりますいいいい<笑><笑>こんなところでこんなところ で, すか、ね い, い, ですかね、いや、はい、もう本当にすごくよかっ た, かっ た, かっ た, かったはいありがとうございます感動しましたありがとうございます、はいはい、ありがとうございます参考になればはい<笑> 将棋やってたんですよ。はい、一手先二手先を読んで、読んで、確<笑>認。いい<笑> そ, うそうそうと<笑>そんなに強くなかったです。三級 か, <笑>かな。八<笑>級、級だっいや一級、級級ですよ。三級、微妙ですよね。<笑>みんな三級ですね。トロバン三級、英検三級恥ずかしくて言えないですよね。もう空手。お、やったんですか。 チャオビチャオビー。小学校の時、チャオまで行ってないかな紫っっ。紫。緑もあったっけ。紫ってなんか強そうじゃないですか。な<笑>二、ね、本目の針金は上に巻いていきます。はい。で、はい、空手やってたんで針金よけれるんで。<笑><うか><笑><うか><笑>瞬時に。瞬時にるんで大丈夫です。 空手と盆栽はね、ええ、映画で、えテ、え、ストキットで。あーあーああ、そうだ。はいはいはい。アルで盆栽始めた外国の方多いと思います。 なるほどねうん、だ僕、全部見てるんですけど、今、ネットフリックスでベストキットの続き出てるんですよ、えー、全部見てるんですけど、えー、ちょっと盆栽が、ね、あんまりよくないですよ、ねよくねあ、映画に出てくる盆栽、よくあ形がよくないっていうか、うあれ、協力させてほしいですよね、あ映画の<笑>盆栽をこっちで選ばせてほしい。<笑><盆栽を><笑><笑>